ベランダでのんびり寝るのが猫、ね、の仕事。ベランダでのんびり一緒にいようぜ。